これだから実際にですね我々が今までやってきたところの延長線上に独立開業の成功っていうものはないわけなんですでですねほとんどの独立開業してもと思っているセラピストの方が一番最初にやることが治療技術を高めることなんですねでは独立開業して保険が使えないと自由診療分野で通用する治療テクニック何なのかなっていうふうに勉強されるんですけれどもそれを勉強しても独立開業では絶対に成功できませんなぜならですね私たちは目の前の患者を良くすることよりも治すことよりもですね目の前の患者さんを自分のベッドの前に ね、目の前のベッドに揃らすことの方が難しいんですよね。これだからつまりですね、連れてくることの方が難しい。で連れてきたあとは連れてきてから高めてきた治療技術をやらないといけないんですけど、そもそも来ないんですよ。独立開業してですね、であなたの名前で腰痛の治療やりますよって言ったと誰も集まらない。ならない。あなたのことも誰も知らないわけですよね。私はだから京都で独立開業したとき、一番最初にそれと戦ったわけです。自分自身の名前で腰痛の困ってる患者さんはどうやって自分自身が集められるのかってことを私は25歳でやっていてですね、今はですね、日本全国 全国1000以上の理学療法士の独立開業を支援してきて最高はですね、年商3億円規模のセラピストを育成することに成功しました今回ですねそういうふうなノウハウをまとめた本というものを無料であなたにプレゼントいたしますので下のリンクから詳細をゲットしてみてください以上です